よさこいナイター楽しんでますか？バーチャルユーチューバーの神のインクです。この度めでたく活動1周年を迎えることができました。ありがとうございます。競馬もいいけどたまには私のチャンネルにも遊びに来てくださいね。それじゃ最後まで楽し。